アラバスタは救われる。話は分かったわ。あれ、ルフィーは？うわあ、腹減ったー。飯はどこだ？飯、飯、飯。麦わら。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 なんでここにいるんだよ 後だ協力して片付けようおなんてもらうですぐに海軍見つかってんのよクソじゃこいなら煙を上げろ エをー、れらはらを足止めし て, けほっそして一回のを蹴散らすぞ赤 このままで終わるか どこどけよ、お金ならぶっ飛ばすぞ、俺の道を作ってやる、まあ見てなって。 の一ミを逃がすな子供の頃使ってた抜け道があるわあそこなら海軍が見つからないはず分かった ロ, ーくぞロケットよっおっ まいっすからねとりあえず逃げるしかねえこれじゃ話もできねえ早いとこ回避をまたねえお前ら逃げるだ お, お前ら急げ敵の増援が来っちまうここの女お前も麦わらの一味だ 待て私はただの踊る子よって聞いてないぞ・・・・・・・・・・・相手になるぜ・・・ 助かったそれ みんなッッ<タッ>な、とと流しね相変わらず強い。 どうぞどうぞ。 この手であなた捕まえなきゃいけないのに俺だって捕まるわけにはいかねえんだよすがすがいっぱい 一人ですスモーカーさんと合流しないとよい俺に任せろ ありがとうおかげでさっさとかたづいたさっさとかかってこいポケットポケット 少しで逃げ切れるないつまでも逃げ切れると思うなあ、うん、っ ここまで追ってきててめラらを逃がすわけにはいかねえんだよ面倒くせえ宇宙でなあとは頼んだぞタシスクソク だんのち兄ゃっあ俺エースは俺より3つ上だから3年早く島を出たんだ。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 やつは海賊船で最悪の罪仲間殺しをして船から逃げた隊長の俺が始末をつけなきゃならねえそんなことでもねえ限り俺はこの海を逆走したりしねえよ<笑>次に会う時は海賊の高みだ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 クロコダイルの居場所